それではお時間になりましたので武井さんを拍手でお迎えくださいまたディスコート上では8で拍手をお願いいたしますそれでは発表よろしくお願いいたしますはい、えー えっと、はいでは、これからあのパイピアイデビュー手前の人のための地下活動手法というタイトルの発表を始めさせていただきます。えっと、まず最初に、えっと多分誰よって話にはなると思うんですが、えっと、先ほどのマイクテストでも話を、名乗った通り私、竹井と言います、えっと。普段ツイッターとか GitHub とか、GT ってなんだ、えっとかでは、えっと、この、アット竹井って書くアカウントで、 普段活動し て, てプライベートとかではあのいわゆる趣味系の Python にしたを普段やってます。で、ライブラリーとかなんか、うん、アプリケーションの拡張系のコードをよく趣味で書いてたりしてて、えっと、よ自分がよく作ったって名乗って堂々と名乗ってるやつとかだとあの、今回の発表とかにも使っているドキュメンテーションツールのスフィンクスをプレゼンテーションに使えるようにするスフィンクスのリビール JS みたいなものを 主に作ったり、えっと、チャットボットフレームワークのアボットってものがあるんですけどこれのフラプラグインとかを普段書いてたりしてますで仕事の方ですと、えっと、今株式会社ニジボックスっていう会社に在籍してまして、えっと、この会社ちょっと後で説明、えっと、簡単に紹介するんですけれどこの中で、えっと、主にバックエンド メインのフルスタックみたいなことをやってて割とフロントエンドから全般になんか他のメンバーがたまに困ってる時のなんか技術の突破メンバーになったりすることが多いですね。であと、講述するそのポスト D の運用とかやってます。で、えっと、仕事の時間を使ってこの辺の資料とか作らせていただいてて株式、えっと、会社二次ボックスなんですけれど、えっと、リクルートグループにここ所属しているいわゆる UX デザインをメインにした制作全般を行っている会社です。 えっと、基本的にその新規事業の立ち上げの支援だったりその立ち上げが終わった後 の, のグロースハックまで一通りサポートするような会社ですね。で先ほども出た通りえっとポソディポソディ多分知っている方もいらっしゃると思うんですけれどこれリクルートグループが昔運営していたその海外のテクノロデジー系記事をその日本語で翻訳して。 公開するようなキュレーション系のサイトなんですが、えっと今年の春ごろに正式に2次ボックスに運営引き継ぎを行って、えっと、最近、去年ぐらいまで更新止まってたと思うんですけれど、えっと、ここ最近になって、運用引き継ぎと同じタイミングで記事公開、また始めましたので、来週の頭ぐらいだったかな、に新しいまた記事が増えていくので、今後もご応援よろしくお願いいたします。はい、えーっと でここからが今回の発表の本題ですね、えーと。これはそのままこの後のタイトルを持ってる感じなんですけれど、PyPI、えー、のデビューをしたい人がデビューを PyPI 直接にアップロードするにはちょっと躊躇するような人のためにこんなことができますよっていうことが大筋の発表となります。具体的に話すとこのコーナーと出てくる PyPI クラウドの使い方や使い道、使い勝手みたいな。 ところを通じて、えっと、実際にパイピアイデビューの手前の地下活動いわゆるまあインディー的な活動ですねみたいなことのサポートの取っかかりになればいいなと思います。で逆に話さないこととして、えっと デビューで一歩手前がメインターゲットの話なので、えっと、よくあるその PyPI デビューするためにパッケージを作りこう作りましょうとかこういうファイルを用意しましょうみたいなことは話しません、えっと、また取、えっと、かかりメインで、ま、自分も普段使ってはいるけれどそこまでガチガチに使い込んでるわけではないのでその PyPI クラウド自体 の, その突っ込んだ使い方みたいなことは今回しない予定です、はい、では、えー、ここからいきます えー、とじゃあパイピアイデビューの人のためのまあ体験機、これ、自分の体験結構、多分に含むん、ね、で、個人の感想なんですけど、パイピアイ、えー、これ、オフラインでやろうと思ったけど、あんまり言ってくれる人がいない、えー、とパイピアイデビューしてる方っていらっしゃいます、ちなみに、このオフラインとかで。あですよね、してみようと思ったことってある方って他にいらっしゃいます。おいないな、さすがに、<笑>シングル、オンサイトね、1会場だとこういうこと起こりがちですよね、きっと。<笑> えーとはいえー、とこの後と使 う, もう今回も今までも出てくる PyPI、えー、デビューを産業で大雑把に説明するとこんな感じのことを言ってます自分の中では。えー、と普段自分が、えー、と Python での開発とかをしている、えー、ときに同じような処理を繰り返してこれ何度も使うなというようなコードをひとまとめにして まずその実際のコード以外にセットアップドットイだったりリードミーだったり必要なファイルを揃えたパッケージファイルを作成してオフィシャルな PyPI にアップロードするこれを一通りの作業を大ざっぱに PyPI デビューというふうに言っていますちなみにその前提となるその上特に上2つ含めた3つも含めた PyPI デビューをしていない方向けは PyPI デビューという機 キーワーワドでググっていただくとあの、まあ、過去のパイコン JP を含めてあの歴代 の, あのパイピアイデビューシリーズをいろいろ発表してくださっている方がいるのであのこれをぜひ参照してくださいこれは自分も数年前に l t とかで見た際にあのこれをきっかけに p y アイデビューしたりしていますでえっ、ー、とじゃあ実際にパイピアイデビュー、まあ、当時もしたし今もたまに起こることだったりするんですけれどまだ、あ、ん思って パッケージのアップロードをするときに思ったりする悩み事として、えーとまあ、グロパッケージ PyPI の, のパッケージ名が完全にグローバルな名前関数1個だけ使ってるけどこれ1個使っていいんだっけとか。えーと パイピアイ自分が普段使ってる範囲ではあるんですけれど、えっと、パブリックなパッケージしか絶対にできないよねとかみたいなことを思いつつそれを踏まえてその PyPI にいきなりアップロードすることの抵抗があることがやっぱり自分の中でもあったりしますで例えばその1つ目のグローバルな名前空間っていう話をまあ自分の中でざっくりと書くと PyPI に登録するパッケージ名は基本的に単一の名前しか 使えないので例えば今もうジャンゴがある中 Web アプリフレームワークでも何でもないジャンゴっていうライブラリを新しく登録することはもちろんできないですよねで、まあ、やってること自体は最終的に変わりはしないんですけれど例えば Node.js の NPM だったり PHP のパッケージストみたいなパッケージだったりするとあの自分の名前を使ったネームスペースみたいなのが結構簡単に持てたりするのでこういった形で例えば 分割できるといいなっってたたまに思ったりします。でこれなん自分がこの辺で何で躊躇する枠に入ってるかっていうとそのメンターンス放置しちゃった時に利用者が困るかもしれないなって普段思ってましてこれ一応あのまだ起きてないいつか起こるかもしれないおとぎ話なんですけどこのあるパッケージアークーロンっていうパッケージがあって。 えー、とたまたま作ってる人がモチベーションがあった頃に作って改善してたんだけど放置されてしまいたまたまそのパッケージに目をつけて使ってた人がなんか新しい最近のバージョンに合わせてより使い勝手を良くしたりしたよって言ったときに同じパッケージ名が全く使えないんですね。で, で 作者の反応もプルリクを投げても反応がないしょうがないからアークロン3っていうバージョンを新しく作ることにして公開しましたっていうようなケースがなんかどたまに起きたりする感じですね。でまあそういうことをし始めるとカオスになるっていう感じです。まあ、とはいえそのユーザーパッケージさっきのノード JS みたいなパッケージ名になってくると、まあ、ユーザー名ベースで変えることが あるぐらいなのでそこまで大きな差ないんですけどどうしてもなんか全体に1個で ID1 個自分が食う時にこういうことをいつか未来やらかさないかみたいなことを心配だったりしてしまいますね。でもう1個これはあの普段の、まあ、自分の業務だと起こらないんですけど Python 使ってないので p p i の事態に今のところ自分の記憶だとパッケージをプライベートにする方法がないので例えば社内限定の チューニングをしたライブラリとか PyPI で本当は OSS だからフォークブリッジで貢献した方がいいけどそのこういうなチューニングをどうしてもしたいとかパッチを当てたい場合みたいなときにそのやっぱりそれも秘密にしたい場合に使えないみたいなことが起きたりします。でこういった時によくある解決例だとその PIP のアーカイブを直接配布したり ポああイールとか ZIP とかのあとはその Git リポジトリだけ公開するとかあとは専用のレパッケージでリストリを用意するみたいなこんな感じのことができるんですが、まあ、例えばまあ上みたいなパ、まあ、ファイル直接インストールとか、えー、と Git の URL を、まあ、もちろん PIP インストールって Git+HTTPS とかでその Git リポジトリの URL を指定するとそれをもとに直接インストールをしてくれるんですが。 今回の解決例のお題としてはその一番下の専用のパーケーディレジストリを用意するという部分です。はい、というわけで PyPI、えっと、クラウドからの自己紹介というところに次進みます。PyPI、はいえっと、クラウドなんですが、えっと、これ自体はそのトップの、えっと、ドキュメントにあったところの、まあ、トップの説明の抜粋ではあるんですが要約すると、えっと、s 3とか GCS いわゆる オブジェクトストレージのサービス上にパッケージファイルを置いて管理することを前提にしているピラミッド製の PyPI サーバーですこれは。でもうちょっとだけ使用感を使った上での感じで言うとその最初からクラウドサービス上の需用を結構前提としているその工述するコンポーネント向けのインターフェースに関する設計をちゃんとしてくれているプライベートな PyPI サーバーアプリケーションですね。 でまあ、一応、クラウドサービス上の運用を前提はしているんですけれど、えっと、ローカルでの利用も可能にはなっています。 えー、っと間違えとかで作り方自体は今完全にピッ インストールで一通りのファイルは用意してくれているのでインストールしてくれている間にちょっと隣に別の環境を用意します。 ファイル先ほど使ったえ説明した通りファイルの管理場所をローカルシステムっていうふうにできます。アドミンは面倒くさいのでパスワード。で、えっと、これで左のターミナルの左の側で PyPI クラウドのサーバーが起動しました。 でえー、とこれをこれがある状態で pip インストール、えー、とエクストラインデックス URL ちょっとだねインデックス URL じゃなく だけコンフィグを直しましょう。えーっと、なんだったかなこれでもう一回。 はい、えー、と今、左で JINJA2 のパスインストールをえーと、インデックス URL 経由で、あの今作った PyPI クラウドのサーバーを指定すると、し、え、れ、ー、ちゃんとあのキャッシュで JINJA2 をダウンロード一旦ダウンロードして、こっちでインストールするみたいな挙動をしてくれています。 はいえー、というわけで、えー、とこんな挙動をするわけなんですが、えー、と最初からクラウドサービス上での運用を前提としているとかあの IaaS 向けのインターフェースを提供しているって何だというところなんですが、えー、と今の挙動の簡単な説明の仕組みの説明すると PyPI クラウド自体は通常の Web アプリケーションとしての PyPI クラウドのに後ろにそのバックエンドにキャッシュとストレージという概念があります。 でストレージは主にその実際にインストールするされていくためのパッケージファイル、まあ、ジップター GZIP だったり、そのホイールのファイルだったり、このあたりの、えっとまあ、ファイルとしての管理がメインで、ここに例えば今、今置いたようにローカルのファイルシステムだったり、その各 Amazon の SD だったり、GCP のまあクラウドストレージの GCS だったりというのを設定することができるようになってます。 でもう一つ、次がその間にいるキャッシュ、これ自体これは、えー、っとそのパッケージ、PyPI クラウド自体は Web アプリケーションとして動いて PIP として動くので、ね、検索とかをする必要があるんですがその検索とかに使うためのメタ情報だけを取り出してストアとして管理するような役割を持っていますで。これも今先ほどか ちょっとだけ出たそのローカルの PyPI クラウドとかだと今 SQLite のファイルを直接自動で生成して用意してるんですけれど例えばこれをいろんなクラウドの RDB サービスだったりそのデフォルトで用意しているのだと Amazon が提供している DynamoDB だったりこの辺りのところにキャッシュを置くみたいな運用ができるようになってますで先ほどもちょこっと出てたようなえっと設定ファイルの中身とかなんですが、えっと これはあれですよねあのピラミッドとかだとよく使うコンフィグファイルの形式ではあるんですけれど例えばその実際にパッケージが、えー、PyPI クラウドの管理会になかったパッケージ名が指定された時にあのどうするかとか、えー、と実際にパイピ、えー、とアクセスしてきた人がいたら、えー、とその権限の認証状況に向かって対してどういうどう っちだったら使っていいかみたいな権限の設定ができたり、PyPI クラウドのえと実際にその先ほど出たストレージとかキャッシュのデータベースとかに何を使うかを指定したりしてくれています。で、あと一番最後のところに産業ほどその、えっと、大数に関する情報があるんですけれど、PyPI クラウド自体は、えっと、普通の実装をしている。 範囲においてはファイルこの設定ファイルのみでしかユーザー管理をしてませんので、えっと、例えばユーザー増やすんだったらここに増やしていくような感じになりますで例えばこんないろんないくつかの構成ができるんですけれど例えばシンプルにこうやって、まあ、今先ほどのちょっと動かしてみた通りにローカルのファイルストレージとローカルの SQ ライトみたいなローカルだけで動かして動作感確認してみたりえっと アマゾンだと今だとサーバーレスコンテナで動くアップランナーがあるのでアップランナーとダイナモ DB と s 3を駆使してサーバーレスアーキテクチャな PyPI クラウドを AWS 上で公開してみたり同じように PyPI クラウドと GCS を使って GCP 上で動かしてみたりそれともオンプレの中でもいろんなパターンもあるんですがどうしてもなんか特殊な なんかキーバイユストアを使いたい人とかだったらあの先ほど出たとおりに PyPI クラウドの側で、えー、とインターフェース定義がされているのでそのインターフェース定義に従って自分で実装することさえできれば別にどんなファイルシステム形式だろうと、まあ、キャッシュ分のキーバイユストアみたいなことはいくらでも自作してみたりということができます。 でじゃあ実際に大まかにこんな構成をしている p ピ p i クラウドなんですが、えっと、実際にじゃあどういうふうな使い方があるかというと普段自分が最初にこ れ, にこれをまた見つけ見た時に大まかに使い道がありそうかったとしては、えっと、この3つですね、えっと、これ一応後ほど見え方説明をしていきます簡単にだけでも。 一、えっと、つ目がいわゆる LAN の中の PyPI プロキシーサーバーですね。えっと、例えばその AWS とかの VPC の中に隔離されたようなネットワーク構成があったときに PyPI クラウドだけ外にアクセスできるようにした上でその中で使っているクライアント PC サーバーの PIP インストールを全部 PyPI クラウド限定にするような使い方ですね。でこういうことが例えば フォールバックっていう設定が先ほどにも出たとおりあるんですけれど、ここをキャッシュにしてくれることを指定することによって、仮にパッケージがなかったら別のところで設定したフォールバック先の URL、デフォルトだと普通の PyPI です。ここにアクセスして指定してくれ、キャッシュをダウンロードして各クライアントに配布できるようになります。でこういうことをすると通信経路の限定化とかができて、 まあ、パッケージが欄に残ったりするので、えっと、結構高速化だったり経路限定に使えるかもしれないんですけれどふ、まあ、普段自分もイメージ 使, おうか使えるかなとイメージした時に、まあ、別にゴールデンイメージみたいなものを用意できる環境がこのケースだとほとんどだしあんまり意味はないかなみたいなことは思いながら選択肢に挙げています。 2つ目、えーと、これが普段自分が使っているようなタイプで、えーと、個人パッケージの公開用サーバーですね。でこれは、えー、PyPI クラウドをランナーとかではなくて、えーと、ちゃんとしたグローバルな URL を持った形の外部公開された Web アプリケーションとして実行する形式です。でまあ、いろんな使い方は公開の仕方はいくつかあるんですけどちょどとその辺は割愛しつつ。 この場合はストレージとかキャッシュはローカル以外を使う方がきっといいかなと思いながら実装する感じですね。で先ほどのフォールバックのところにリダイレクトという設定をする と,、えー、と仮に、PiPi えー、と自分の PyPI クラウド環境下にものがなかった場合にフォールバック元であった PyPI の本体の URL を探してそっちに行けとリダイレクトをしてくれます。 でここに書いてあるようにデフォルトのライト権限をオーセンティケートのままにしているのでアップロードすることができるのは PyPI クラウドの管理者のみというような形式ですね。でこういうことをする と,、えー、と自分の使いたい、用意したい好きなパッケージを登録できてこ公開サービスなので、えー、とピ自分のパッケージを GitHub にただ置くだけでもリードミ m e のときに Pip インストール g i t o ニャララとか書かなくて済むんですね、こうすると。えー、とエクストラインで URL にその公開した PyPI クラウドのサーバーを指定してこっちでインストールしろみたいな案内ができるようになります。ただこうしていくと今度は自分以外の第三者が普通に利用する可能性が出てくるのでちょっとだけサービス維持を意識する必要があります。で組織用のプライベートレジストリーえーと構成自体はさっきと全く同じなんですが例えば同じような構成で稼働しつつその p i p i クラウドのアプリケーションサーバーの外にエンジン X とかを含めてアクセス制限をきちんとかけるようにするみたいなイメージですね。で、やれること自体は基本変わらなくて、まあ、リダイレクトもするし、でちょっと違うのは、このデフォルトのリードっていうところがあって、そのアクセス権限がある人じゃないとアクセスできないようにするみたいなことができるようになってます、p i p i クラウドは。 こうすることでそのアクセス制限が必要なパッケージ全部ここに提置いて提供するみたいなことができるのでそのその最初のデビュー体現期みたいなところでちょ こ, と こ, ちょこっと話をしたようなあのちょっと特殊でなんか全体公開はばかれるようなものを割と気兼ねなく登録できるようになります。 でもちろん、これ組織内利用みたいなことをすると業務性が出てくることになって SLA を自分で頑張って用意しないといけないのでサービス維持がもう一段階上がるのかなみたいなそういう感じですね。というような、まあ、設定の組み合わせとかで今このような使い方ができるみたいな特徴があります。でじゃあ実際に普段自分が PyPI クラウドを使ってみてっていうところですね。最後の、えーと これ URL あるんですけれど実際にこれは PyPI クラウドとして自分が公開しているものですちょっと行ってみましょうか読み込みがこれ自分があの普段あのさっき言った理由で なんかこれ自分がすごい興味本位でいつメンテやる気になくなるか分かんないからみたいな理由で PyPI 本体に公開するのがはばかられた結果とりあえず今まだここに置いてあるみたいなライブラリーが今まだ3つぐらいあるんですけれどこういった形式で外部公開を普段しています。 でこういうことができると先ほどの使い方の2つ目で出た通りで、えっと、自分の n o パッケージのインストール時に PIP インストールでそのエクストラインデックス URL のパラメータをつけてインストールしてねみたいな形で比較的そのアップロードされたパッケージをインストールしてもらえる形式になるので のの時よより若干ソースの中身とかが安定するような形でインストールをして実際に使ってみてもらうみたいなことができるようになります。で普段その先ほど見せたその PyPI クラウド自分のところなんですけどどうもその作ってみてほぼ一旦ちょっとモチベーションの関係で止まってるパッケージがちょうどこれなんですけどどうも なんか外で使ってる人がいるみたいですあのフィードバックを<笑>もらってる状態ですね。あのそしたら リ, リクエアメンツテキストを見たらちゃんとあのこの URL を指定してインストールしてくれてました。嬉しいですよね、こういうのあると。で、実際にどんな構成で自分が動かしているかというと、えっと、これ自分はあの GCP を普段あのプライベートでよく使っているんですけれど、Firebase の b l a z e プランを使って あのバックエンドの後ろにあの GCS のストレージとかファイアース o r を用意してそのクラウドランを使って PyPI クラウドを動作させるといういわゆるサーバーレスアーキテクチャの構成になっています。でフロントにそのファイ e b ベースのホスティングがあるのでそのインストールのダウンロードされるパッケージファイルとか結構強めにキャッシュをかけることであのバックエンドのサーバーのところまで基本あんまりリクエストが来ないような構造になっています。で ファイアストアは存在しの実は存在しなかったので、えー、と作ってさっきの PyPI クラウドで今公開してますなんか誰が使うのかがちょっとやっぱ分からないのでもうちょっと需要がありそうだったら PyPI に置くかなみたいなことを考えながらこうやって置くことができるような感じですねでじゃあ実際に運用しての感想なんですけれどあの 構築自体はその先ほど使って話をちゃんと各 GCP の中に配置していくだけなのでそんな難しい感じは個人的にはしてなくてなおかつそのパッケージ管理自体も p ピ p i はちょっとあれだけどとりあえずパッケージ化して PyPI クラウドの方に放り込めばいいかっていうふう な, なんか心理的な障壁がちょっと下がった感はあります。先ほどもちょっと言った通りこういうふうな使い方をした結果どうもこれをちゃんと自分以外にも使っている人がいるっぽいってなんか需要の なんか判別にちょっと使なで、こういうことをうな、個人運用にしても、組織運用にしても気になるのがまあコスト回りではあると思うんですけれど、えー、と先ほど見てたりあり、あのパッケージの数がそんなにまだ多くはないのもあって、えー、と費用はさっき見たとき、0.2 ドルとかだったかな、あのほぼゼロです。 あのファイアベースの持ってる無料額でほとんど収まるので今のところそんなに費用が大きく上がることはなさそうですで仮になんか今アクセスしてもらってなんか普通に使えそうだみたいな形でバズったりするんだったらあのその時点であの自分もさすがにそういうものはちゃんと PyPI に引っ越せばいいやと思って引っ越す気ではいるので仮にそうなったとしてもまあそんなにコストが増えないはずかなという感想ですなので個人向けにも使えるかなと思います はい、ちょうどいい時間だ、えー。というわけで、この発表の簡単なまとめとなりますが、えー、と今回、PyPI クラウドの紹介を、えー、と使い方や使い道の観点の面で紹介を一通りしていきました。で一度構築すると、結構シンプルな運用形式になって、リクエスト自体も基本、アップロードするときは認証、あらかじめセットアップした認証情報で、えーと、認証した上でピップアップのパブリッシュをするだけなので、結構簡単に地下活動ができます。 でこういうふうな地下活動で結構いろんな需要とかの弾みをつけてあのもし他の人もよりなんか PyPI アのアップロードがはかどるといいかなと思います。でとはいえ大変な人もいるとは思うので、えー、と今ちょっとまだ作りかけ気味なんですけど AWS 上にサーバーレスなアーキテクチャで PyPI クラウドを構築できるアンシブルプレイブックを作っていますので えっ、ー、ともし興味があったら覗いてみてください。はいえっ、ー、と余裕はないのでデモはしません。以上となります。ご清聴ありがとうございました。お時間になりましたので武井さんのトーを終了させていただきます。発表ありがとうございました。参加者の方はえっ、ー、とオンライン上で参加されている方はディスコードで拍手の方を、現地の方はと。 こちらで拍手をまたお願いいたします。また、えっとディスコード上のアスクザスピーカーをこの後開催しますので、質問がある方はそちらにお願いいたします。現地の場合はロビーで行っておりますので、こちらもご利用ください。以上になります。ありがとうございました。<笑>また、スポンサーによるスペシャルブースもございますので、こちらもぜひご ぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加している皆様はスポンサーブースのスタンプラリー等にも参加いただけます。応募いただきますと豪華賞品の抽選等にご参加できたり参加賞もいただけますのでぜひとも ご, ご参加ください。以上になります